こんな風にしてつけることでマッチを使ったちょっとしたいたずらなんですけどこのマッチのこのする部分ですねこっちの本体の方にある部分ですねこする部分ですねここに水をちょこっとつけましてこれただの水ですこのマッチ の, この投薬の部分ですねこれをこすりつけるようにして。 ちょうどここの、えー、こする部分でこう茶色っぽい部分ですねこれが、えー、投薬の部分にこうくっつくみたいな感じでこ、ね、すりつけるような形で、ねまあんまりきつくやると水が足んなかったりきつくやったりすることこで発火したりするので、えー、気をつけてやってほしいんですけど、まあ、このような状態ですね投薬の部分に茶色っぽいですね こ, こするここの茶色っぽい部分ですねこれですね。これを何本か事前に作っておいたものがあります。ですね。これ乾かしてやるんですけど、でこれだとじゃこの。 マッチの箱でこすらなくても火がつくというものです。こちらにちょっとえこれは禁止属かなとこなんですけど、ここにこすりつけてですね。ただこうこするだけで火がつくというものです。ちょっとやってみますね。この通りです。 私はなんか西部劇で川越が靴の裏でパチッとこうやってですね火をつけるっていうそういうのシーンが何かが見たことありますけどもね金属じゃなくてもこれただ木 の, 箱あの紙の箱なんですけどもこういうところであんまり好ましくはないんですけどこんな風にして火をつけることができます扱いに十分に気をつけてやってみてください。